はいどうもトミレのチャンネルですこのチャンネルは私たち夫婦が中古の晩婚ンンを購入してから週末になるとキャンプ車中泊と関西の気になるおすすめスポットを訪れて楽しい時間とかあと景色を共有したり美味しいものを共有したりするチャンネルとなっております、えー、もしよろしければチャンネル登録をして見ていただけるとありがたいです、はい というわけで今日なんですけども、今日ははい。なんと大食い。<笑>大食い企画な ん, なんでなんでだ。<笑>第2弾ということです。おかしないいやだってさ。しかもさ。私さダイエットしなあかんって言ってん ね, んね。今そう。そういう。今日はあのともさん企画なんですよね。そうなんで王将なん？今言ったの聞いてた。私が言ってたの。<笑> 関西の出かけスポットとか美味しいもの共有とか言ってるのにさやっぱ関西の人は京都の王将食べないと確かに王将の餃子え餃子の王将って京都やんな、うん、そ, うそういうわけで今日は餃子、はい、<笑>焼いていきます<笑>全部生で買ってきました今日は普通の餃子とあと 激増し、にんにく激増し餃子とあと何もなしにんにくゼロで生姜餃子がありますどれからいく順番普通ちゃうやっぱり餃子ってさ、あのー、最初作ろうかなと思ったんやけどでもなんか大きさとかがさ、うんうんうん、みんなそれぞれやし分からんやんそうそうだから王将の餃子買ってきた、うん、で 焼い飲んでもよかってんけどやっぱり熱々食べたいなっていうことでそこらへんともさんのこだわりな<笑>美味しくな食べたいしなうん何人前食べれると思う ?10 は行くな10人前うん1人前6個うんでこれだから2人前これで2人前あああと何か違うのもいっと く,、ま、ず普通の行くいや じゃあマシマシでしょ。激マシ。激マシって書いてる。<笑>一応買ってきたのは二十人前。海外の人な餃子流行ってるらしくてな。京都でな、うん、めっちゃ人気のあのー、お店があねで餃子の。京都？うん、木山ちゃんうん。なんかガイドブック的なアニメ。 違う違う TikTok で見てみんな着てるみたいな<笑>すごいないけるかなと思って味変をいろいろ取り揃えておりますもちろん餃子のタレ餃子のタレまず入れて餃子のタレごまタレ 黒うらんはい、乾杯。開始だいただきます普通のんから個目いただきます私も普通のんから食べよいい感じ普通 の, のから普通の普通のタレでいただきますうん、うま うん間違いないうん美味しいジューシーきっましうんうんきまし美味、うんうん、ききし い, い, しい<笑>なんとかめ麺激ましやめっちゃにんにくちょっと辛いに、うんにく辛いうんにんにく辛いうんビート風うん、さっきも大概にんにく効いてたねうんでもま <笑>うん。めっちゃやろう。え、どれぐらい入ってるの、これ、明日もめっちゃ臭いで。絶対臭なんで、明日。うん。なに、これ。四個目。ごまダレにラー油。 また例もミスター餃子で習って、京都の餃子屋さんな、うんうん。私スゴショって行こうスゴショみんな知ってんのかな。普通にめっちゃ胡椒入れるよな。これがさっぱりしてて美味しい。平凡。ね。 うん、おいしい10人前ぐらいいけると思うけどな<笑><笑><笑><笑>、うん、今日のトークテーマを発表しますおあ ーテーマは「結婚について」これもなんかツイッターかなんかで見て「結婚してよかった」と か, 悪 か, と か,、うんかうう「悪かった」とかなんかいろいろあるやんそういう話悪かったうんそうだよね<笑>その話してた。 結婚したらさ、ま, あ、まずなんか結婚をおすすめするかせえへんかみたいな、うんうんうん、結婚をおすすめせえへんと言、うん、う人に限ってなんか「お前早く結婚しろよ」っていうふうに言うと。えーえー、逆や ん,、うん。それはなんか自分も<笑>こんな。 会うてんねんからお前も仲間に入れ的ない気持ちなのか、うん、なんなんやろうなっていうところも含めてさどう<笑>そのあたりともさん的にはん 絶対まあ結婚しなあかん時代でもないし。うん、確かにそうなのよ。三<笑>人前目。確かにそうなんだけど。<笑>うーん。あたえ。おいしい。まだおにちょっと食べれるわ。 これで一人前。遅いやそれはゆっくり塗っちゃおいしくいただけるわ。うん。そう、結婚の話やけど、私的には結婚してよかったなと思ってね一番大きいのは、なんか、自分の一番の味方ができた感じ。ちっちゃい時にさ、なんか、 やっぱり苦労してきたことがあるからさ結婚に対してあんまりいい印象を持ってなかったあんまり結婚したいとか思ったことないねんけど。うんでだけど最終的に友、まあ、さんと一緒になってよかったなって思える。とからやっぱり一番の味方ができたっていうのが大きいかな。なんかさ昔友達がさ すごいこれちょっとシャワーかかってるぐらいだよ、ねうん、昔さ友達が結婚したときにそうあの「しょせ人」って言うとって結婚相手のことをでその「所詮せん人」って聞いたときにちょっと冷たいなって思って だけどなんかそのシーンを聞いてみたらあの<笑>結局は結婚相手って一番身近におるから分かってもらって当たり前とか時を一緒に過ごせば過ごすほどなんで分かってくれへんねんやろうとか何でこれしてくれへんねんやろうとかなるけども所詮は他人やと。 所詮は他人じゃ他人に対してさちゃんと分かってほしかったら説明もするしなんか愛情を持って接するしそしたら仲良くなれるしみたいなのあるやんで他人に対してはできるのに旦那さんとか奥さんに対してはできへんそれってやっぱり身近におるっていう気持ちが強すぎるからやとでそれを所詮は他人って思うことによってそのは本当は壊れやすい関係なんだよっていうのを頭に念頭に置いて接することができる っっっててていう感じやななるほどなと思って最初はそれで冷たいなと思ったんやけどすごいと思ってでそっから「あ所詮は他人だよな」だから分かってもらわへんかったらちゃんと説明しなあかんし分かってくれるようにこっちも努力しなあかんしだから「本当ははかない関係なんですよ」と「壊れやすい関係なんですよ」そう努力しましょうね」と聞いてますか うん多様ないのち、うん、でも食べやすい、うん、ヘルシーな感じただ一番はやっぱり普通の餃子やな<笑> <笑> 3つ食べてみて思ったけど<笑>、うん、ちょっと集まってきた熱いこのやる気が怖いウーロンちゃこんな可愛いのじゃたらもわ<咳>私もちょっと大きいの持ってくるいビールにしようったかんやる気ない<笑><笑>ちょっとちょっと 結婚してどうや結婚<笑>よかったよ早めに結婚したよトモアさん早いんかな男性で言うたらまあでも遅くはないよ20代は27歳やったかなん 28? まあ二十代後半やの。でも良かった。うん、何が良かった？なんか知らんけど。結局男の人ってなんかよく言うので、あの自分が結婚したいときにそばに誰がおるかで、身の回りのことをしてくれる人がおったら、まあそこで結婚するみたいな<笑>よう言うやん。んなんか。 あ, あそろそろなんかもうめんどくせえなあとか身の回りで自分のことをするのがでその自分で身の回りのことができたりとかしてそっちの方がその女性と一緒におる煩わしさよりもそっちの方が一人でおる方がええと思う人が結婚せえへんやろなるほどな。ううんだからちょうど 結婚しようかな思った時に私がおったっていう感じちゃうと思ってたのが、うーん、よかったな。笑われ<笑><笑>る。どうせ映像かな。なんか結婚指輪、結婚指輪をするしない？うん。<笑>結婚指輪伴さんってしてたよ。 なもともと指輪とかあんまりする人じゃないのに結婚指輪最初からしてたようんクマなの<笑>胃が胃が疲れてきた<笑> 4人前行きました結婚指輪を結婚したらしようと思ったんはうん もう思ってて「なんせ」んせ結婚したら指輪しようとうええー、そうなんやすごいそれはまあ大人になってから働きだしてからかもしれないそれはなんでな<笑>おっちゃんはもういいねうん若くて指輪してる人が、うんうんうんうん、あかっこいいなと思ったからうーん20代で結婚してうん なんちゅうの指輪してる方がこうなんかちゃんと働いてるふうや、んうん、腹据えて<笑>ああそういう意味か、うん、ちょっと適当にやってますみたいなんじゃなくてちゃんとやってるでってああいうのが伝わりやすいかなと思って、うん、なるほどななんでアトモンさんがずっとしてて私がしてへんかって金属アレルギーでで私はもどっちでもいいやはで。 人 も, 3人もつけてくれとも強制的に思ったこともないしなんかな<笑>トマト食われへんな。私がつけてへんなんでつけてへんねんいう感じやねんな<笑>そうなんか別にそのなんか女の人ってさ結婚指輪つけてほしいなんか約束事みたいなさ<笑>ここになんか。 つながりを感じてつけてほしいという人もおるみたいけど私は結構どっちでも言いはんねんな友さんがつけたかったつけたらいいしって感じやっぱ最初からかそういう考えやったんやな俺だけしてるから俺が浮気してる人みたい<笑>どうや、うあっ私と<笑> そんなんおかしいやろ。あ、それでつけて欲しかった。<笑>いや、指はもう買ってあげられへん人みたい。<笑>うん。増ま増 し, した。うん。激増し。すごいわかるな。結婚するときに。か。 ちょっとでも安くあげようと思ってプラチナじゃなくてホワイトゴールドにしたらホワイトゴールドに貧乏アレルギーが出て結局プラチナに買い替えてんなおいい感じお、わすごいこれちょっととろうめっちゃ上手に焼け一番<笑>やっぱりさだんだん時を追うごとに 上手に焼けるね。<笑><笑>なんかレオがめっちゃ可愛いんですけど。<笑>寝てる。 今でこれで三人前困った時の酢ごしょスゴショスゴシいいなうんさっぱりするうんうん私十人前は食べれると思う っ, て言ってたけどまあ五人前はペロリと食べれるって言ってたんで。 それを目指したいと思います<笑>もう食を変わってみて<笑>トモさんは十人前を頑張るそうです大食いの人ってどれぐらい食べれんのやろうな2個いくんじゃだってうんあのほんま餃子の味噌で 食べてる人だってさ餃子だけで5人前ラーメンとなんちゃらとなんちゃらみたいにいっぱい頼んでるよラーメン食べ終わって焼きそば頼んでる人多分うんマジすごいよほんま大食いにチャレンジしようと思わんといてほしい今度から。 普通で比べたらよう食べるけどうちらはこんな大食いの人だと思うわけがちだもんあれこそうってくるでたぶんうんよかったえっ<笑>飽きんねんなじゃあ食べんの <笑>それ唐揚げとかやったら食べれる。まだ言うてもこんだけしか食べてへんってこと<笑>え3人前やねんからこれ今3人前、はあぁー1プレートしか食べてない俺2プレート食べたすごいそう思ったすごいよ頑張ったいやまだや<笑>もうエンディングや<笑> すごい。私、次一個食べて、四人前達成やけど、その一個が出てへ ん, ねん。ね出る出る。こんだけ食べたら、もう一人前で。一、二、三、四、五。あ、五人前、達成するってこと。うん、いけるやろ、五人前。五人前はペロッといけるらしい。<笑> もう次焼くのなんかもったいないし7人前でやめといたのかな<笑>いやまだあるから無理せん で, 無理せ ん, で<笑>無理せんとくわ<笑>結果発表はい結果発表私7人前ジャスト 6×7 1 2 3 4 5 6 7 四十二個でございます。おお、五十個いかんかったんか。五十個行く必要がないと思いました。しょぼいな。これ全部食べたらよかったのに。そして私は四人前。白く二十四二十四個。半人前。<笑>今日食べたなそんだけも う, もう無理やで私。飽きた。とか胃がな。うん。胃がちょっと悲鳴あげてんな。 油でお腹がいっぱいです美味しかったですごちそうさまですこれ誰が大食いみたいや全然大食いになってへんのに大食いやって十分いや頑張ったその四とかやからあかんもうでもお腹いっぱいやでもう寝て寝たい横になりたいはい、というわけで本日は餃子の美味しそをいくつ食べられるかでした 普通の人は7人前ぐらいは頑張れば食べれるということが分かりました。普通ない普通です。はい。じゃあ、この動画がいいねと思ったら、登録お願いします。いや、ちょっと、もうちょっとあれやで、と思った人も登録お願いします。こ<笑>っちも登録、はい。よろしくお願いします。次はキャンプいきます。お願いします。ほんま。 知らんけど<笑>それではまた次の動画でお会いしましょう豊昇<笑>でした豊昇<笑>でした<笑>暑いからやっぱこうゆっくりだるし待つしあるやん待つ時間でお腹結構グーってなってくるからまた青くなってくるから実際、まあ今日は七、ね、人前やったけど、うん、実際は焼いたやつやった 目の前にあった10人前は食べれないってこと で,、うんうん、でも冷めたら美味しいないしちょっと無理やからそこはちょっと微妙な一チのお弁当食べられへんのと一緒やん分かってほしい<笑>んなんねん分かるやろ結局7人前や限界は<笑>あと3は行けた行きたかった<笑>負け惜しみが二度 今度はじゃあ、の残ってる冷凍した残りをつなげて、10食べたことしてくれる。<笑>お疲れ様でした。乾杯、はい